はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日もですね、静岡県から動画を撮影しておりまして、 ただいまですね、僕のチャンネルでは珍しくとんかつ屋さんに向かっております。本日向かっているお店がとんかつひなたさんというお店でして低温調理をしたとんかつが楽しめるというお店でして通常メニューはいただきつつ今回ね特別に普段はね提供してないような大きなねとんかつも作っていただけるということでしたのでそちらのね低温とんかつをご飯と一緒に食べていこうと思います いやもうねお店も目の前ですんでちょっとお店構え移していきましょうか本日お邪魔させていただきますとんかつ日向さんはこちらでございますね早速ね店内に入って平穏とんかつ食べていきたいと思います とということでですねただいま店内の方に入っておりまして1品目いただく料理が到着しておりますこちらはですねもちろんあの通常のサイズではないのですが4枚ほど積み重なっております米の昆布たの特上ロースカツということで早速、ね、出来たてのうちにこちらいただきたいと思いますいただきます。 こちらのねとんかつ自体は低温調理ということ で, でしかも揚げる油やパン粉の方にもこだわりがありましてそれはちょっとテロップの上に載せておきますけれどもうわー、うん、<笑>うまそうこれつやつやですねちょっとこれカメラ越しで伝わるなこれは何もかけないでちょっとねっといただきますこれ。 うんうんうん、うわっこんなとんかつ食べたことないこれさこの1枚がねこんなこんなに厚切りなんですよ厚切りなんだけど口に入れた瞬間ねもう筋も全く感じないぐらい柔らかいしこのお肉油自体の多分優融点がものすごく低くて入れた瞬間こう溶け出すというかこれはちょっと食べたことないぐらいこのとんかつうまい<笑>うまい<笑>うん ハムと角煮ぐらいこうほどけるというかとても勝つと思えない柔らかさというかうんそのまんま食べても十分この甘みとかうまみがしみ出てくるんでまずはね皆さんも一口でいいから何もつけずにこのお肉のねうまみ味わってほしいですうわ、ん、うま、ん、っ、うん うん。もうわ。とんかつってこんな美味しいんですね。<笑>うん。まあ、僕もね、そんなにとんかつ食べ歩いてるわけじゃないですけど。で別次元です。本当に。<笑> ちょっとねこの辺りで、え今ねこの1枚食べ終えましたので、まずはねこれわさびがついてますんで、こちらのわさびと卓上にございます、このだし醤油を使っていただこうかなといやー、これは絶対うまいよな、こちらで、うー、こんな感じでえ、だし醤油とわさび添えで、こちらの、ね、とんカツいただきたいと思います。 んそのまんまねいただいてた時はどっちかっていうとこの脂身の甘みとかうまみが際立ってたんですけどだし醤油とわさびかけるごとに赤身部分のうまみっていうのかなそこがすごく際立つというか同じメニューなんだけどちょっとね調味料かけただけで全然別の顔になるうんー うまい<笑>、うん、またこの本当に一切れでも赤身の部分と油の部分とその間の部分と三種類ぐらい味が違って、ね、食べてて本当にこの変化が面白いですねこれがこう普通のロースで、ね、この特上ロースの部位の特徴です、はい、おっしゃる通りですうちの自家製のレモネード。が あうんうんいただいまですねこちらあの自家製のレモネードがあるってことでいただきますのでこちらも一緒にいただきますあ う, うま い, <笑>あーうまいとんカツ屋さんだと、あのー、レモン水とか置いてあるとこ多いと思うんですけど、はい、こっちのレモネードの方が相性いいなと思いますねうんちょっとこの辺りでわさびとお塩で いただいてみましょうかやっぱりねこの脂がうまいお肉にはお塩が絶対に合いますんでうんあうんうわーこ<笑>うまーうわうん 今ね4枚あの作っていただいたうちの3枚食べきったんですけれどもとんかつがうますぎてソースとかを使い忘れて<笑>出ましたいやほんあにこのお仕事をしているとですねいろんな美味しいお店さんに巡り会えるのでありがたいなって言うんですけど今日はねその中でも僕がね活動してきたこの5年近くの中でもかなりトップクラスにありがとうって思うそんなお店さんでございますね さすがにこの辺りでソースをかけていきましょうかああうまっこれはこれでめちゃくちゃうまそうだよねうんソースがおいしいですね甘いけどスパイシーでフルーティーで脂にめちゃくちゃ合いますねこのソース うん、うん、なんかいつものとんかつに戻れない気がしてきた<笑>うん 今ですねちょっととんかつを食べ終えたんですけれども通常ね、えー、キャベツ箸休めでまあ、同じぐらいでね食べきんなきゃいけないはずなんですけど無意識にとんかつだけ先に食べてしまい<笑><笑>ちょっとね後ほどまだ料理いただきますんでこのキャベツは次の料理とかにね使っていただきますんではいじゃあちょっと次のメニューをいただきたいと思いま す, です、ね、ありがとうございますうっヒレヒレです、はいうひで はい、豚肉のヒレ、まあ、この芯の部分しかこれ使ってないですねでどういうことかっていうと味は使わないんですか使わな い, かかないんですですけどヒレが2本しか取れないってことは従って特上のヒレも豚肉1頭から2人前しか取れないですっていう部分えっ2人 前, 2人前1頭か ら, 頭からいやロースであんなに美味しかったのに<笑>ちょっとこれ見えますかねこちらがですね ヒレということでじゃあもうできたと頂きたいと思いますあ肉はまたきれい あうまいあ、ロースに比べてこの赤身部分筋肉部分の密度がギュッてしてるんですけど水分も出てくるし溶けるぐらいもうほどけるぐらいのやかさなんだけどお肉の弾力っていうのは残ってるって不思議なすごくね体験をしてるんだけどこれも絶対塩でもだし醤油でも美味しいと思うんだけどそのまんまがやっぱうますぎるんだよね、うん、この断面をね一生見てられない <笑>とんでもなく綺麗。そうあ、ん、あ、そろそ ろ,、ね、そ ろ, そろ一番最高のタイミングにありがとうございます。ね、ちょっと今このノンアルコールいただきましたんで。 あ、今からアパホテル取りたい。なんで車で来たんだろうってぐらい。ああ、美味しいな。うん、また一人前何もつけずに食べちゃう。うん<笑>うん、そしたらこの辺りでね、このキャベツ専用のこのトリューフのね。ドレッシングがあるみたいなので。 ちょっとかけてみてうわめっちゃうまそうな匂いするドレッシングおいしいですね今ちょっと初めてかけたんですけど箸休めだったのが急に一品ものに変わりますね<笑>おいしい<笑> 最後の三切れはだし醤油だし醤油にラスト塩でいただきます。うんー。 あ, あまた塩がうまいうん、うん、ということでですねこちらええ入れですね楽しくさせていただきましたどうもありがとうございましたあの皆さんにはもっともっと紹介したいんですけど僕が味わいすぎていつものね倍ぐらい一品に対して100を使ってしまってるのでバッテリーが限界でございますなので えー、動画的にはですね、えー、こちらが最後のメニューとなりますこちらのメニューが大山地鶏ささみフライということでいただいてみたいと思いますおーおおえこれねあのメニュー名の通りささみなんですけど、ね、画面越しで伝わるか微妙なところなんだけど、ね、断面がねみずみずしいというかとってもじゃないけどささみではないんだよねちょっといただきますああ 僕の知ってるハ サ, サミじゃないです。なんでこんな柔らかいんでしょう。 うわあ、うん、これまた日本酒が合いそうですねうわあいいな<笑>いいなお酒飲める方はね日本酒だったりとかご提供されているお酒と一緒にね食べていただきたいですねこれより際立つような美味しさが。 でこちらのね、フライも最後ですね う, うまっ、うん、ということでただいまですねこちらささみフライもね完食させていただきました、はい、ごちそうさまでした とということ で, ですね、えー、本日は僕の体験したことのない新たなとんかつの世界を教えていただきました本当にこんなとんかつそしてこんなささみフライは食べたことがないそれぐらいねうまい一品ばかりでございました本当に美味しいので絶対 絶 対, 絶対に食べに来てください<笑>。ちょっとバッティの都合上で動画には し, しませんが、この後もですね、ゆっくりと他の料理食べていこうと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。えー、この動画だと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。えー、またですね、最近の方では、サブチャンネルの方でも活動を行っておりますので、そちらも合わせて概要欄からチェックしてください。ということで、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。